こんにちはまたオイストサイエンスの時間がやってきました今日はスライムを作ってみましょうこれもお家で手軽にできますよ地球上にあるほとんどのものは固体か液体か気体のどれかなんです少し難しい言葉で言うとこれらは物質の3体と呼ばれています ででももももちょっっと変わったものもありますスライムとかスライムは放っておくと液体みたいにドロドロしますが手に取って遊んでみると固くなりますこれは液体固体不思議ですね実際にスライムを作って調べてみましょう必要な材料はこんな感じです。糖酸 1g 水 100ml 洗濯のり 100ml ラベルに PVA と書かれているものを準備してくださいそれから直紅または絵の具適量です始める前にお願いがあります必ず大人の人と一緒に作ってくださいねウ酸は刺激が強いので作っている時に目をこすったりしないこと そして終わったらきちんと手を洗ってくださいねそれでは準備はいいでしょうかレッツスタートまず放 酸, 酸の粉が溶けて見えなくなるまでしっかり混ぜますさっきとは別の容器に洗濯のりと直紅または絵の具をひとつまみ加えます。色はお好みで 最初に作ったホウ酸入りの水をゆっくりと洗濯のりの容器に注いでいきます少しずつ少しずつこれを混ぜると中身がゼリーのように固まりますスライムになるまで頑張って混ぜましょうゅーっとしたものができました手に取って触るとだんだん固くなっていきますでも放っておくと ドドロドロ溶けてしまいますこれっっててどうなってるの実はこれポリマーの仕業なんですポリマーは長い分子の鎖でできた物質で洗濯のりの成分ポリビニールアルコールにもたくさん含まれていますとってもツルツルしているのでこれだけでは固まりませんでもそこにウ酸を加えることで洗濯のりのポリマーと 炎に乗る化学反応を起こしスライムへ変化させるることができるのですこのプロセスを化学の言葉で加強結合と言いつるつる滑るポリマーたちをしっかりと結びつけて弾力のある塊にしてくれます今日紹介したのはポリマーの面白さのほんの一部ここオイストでは科学者たちがポリマーの新しい研究に取り組んでいます このポリマーは引っ張るとなんと光るのですこの特徴を活かせば例えば建設工事の現場なのでもろくて外れそうなところがあると2人で知らせてくれるかもしれません他にも液体が細いパイプをスムーズに流れるようにするポリマーもありますこれは病気を治すための医療において使えるようなとっても大事な技術なんですということで 自分だけのポリマーを作って楽しんでみましょう。遊んだ後、冷蔵庫に入れればまた次も遊べます。スライムをペットにしちゃいましょう。ビデオを見てくれてどうもありがとう。またお会いしましょう。バイバイ。